ちょっと僕が今日聞きたかったのは、一、うん、個前の脱線トークの回で、うん、原さんがエンディングで、あの世界中の刑務所からファンレターが届くとい。いやいや、まあごちょっと語弊あるけどね。うんうんうん、あのファンレターは、うん、こう世界中から普通に届くんですよ。はいはいはい。あ本当に本当にあらゆる言語で。 こう、今の時メールじゃん、普通、まあ、俺手紙は、もうこの四半世ずっとだけど、うんうん、定期的に。結構いろんな国の方々から、たくさん、もらえますよ。うんうん、その、刑務所からっていうのは、あれ何だったんですか。あの、刑務所、からもっていう感じで、ねあう。それは、でも、内容当然覚えてるんですよね。まあ、結構インパクトあるからね。<笑><笑> 全部言ってくださ い, いやだからそ の, <笑><笑>このあの普通のまずファンレターとしての話でう、ねうんうんうん、全体の中の一つの話ですよこれは、うんうん、あ, ある意味ファンレターというかちょっと最近ね日本だとファンレターの意味がなんかちょっと変わってきてるからその<笑>確かに確かに確かにそれ ね, かかそれね誤解されますね、うん、なんかなんだろうあの昔の意味でのいわゆる純粋なファンレター、うんうんうん、だからなんか例えば 割とそのネットでえっ、ー、とサポート窓口とかに送られてくる長文とかは割となんていう別にこの自分のタ イ, タイトル関係なく、まあ、クレームとかもあるわけじゃないですかある意味ね。で, で鉄拳はやっぱり一番多くて、まあ、当然そうなっちゃうのはしょうがないと思うんだけど。 それれは本当にあの鉄拳の鉄売れ方としてねこれ日本で見てる方はまだまだやっぱ知らない方多いと思うんだけど前から言ってるように 97%98% は日本以外で売れてる、うん、しかもそのうちのね5 1ーはヨーロッパであるわけでしょで一国としてはアメリカが多いでも要は欧米中心にまあもう中東から、あのー、北欧から東欧からロシアから。 あのアジアオセアニアから も, ものすごい広がってるわけじゃないですから、ねうんうんうん、最近だとアフリカでも結構、ねうんうん、広がってたりとか、ね、そういう意味で言うとすごいワールドワイドなタイトルなんですよどこれも、うん、どのゲームでも、うん、世の中でも公表しないだけでまあ公表しないよねあのそもそもファンレターが来てますってこと自体も<笑> あ, あ, あ, あ, あ, あ, あんまり別に世の中にはどのゲームも言ってるわけじゃないと思うんだけど、まあ、これだけ広がってるゲームだと世界的に普通に起きてることだけどまあ 刑務所にもちろんね服役している人世界中なんですよ、うん、日本も含めねそういうところからからあのこのゲームのファンってことで手紙が来るんですよ、うんうんうん、で検閲が入るんであれあー、まあ、国によって入らないのもあるのかなプライバシーってことで、うんまあ、結構その日本なんかは絶対わかるし、うんえーまあ、海外でもいくつかあるけど あのまあ、見たら実はね分かるようになってきちゃってあの検閲が入った後の、うんうんうん、その独特のスタンプがね、うんうん、ピッてあったりするんですよこれなんだろうと思ったらあの要は刑務所から出す手紙ってえっ、ー、とある意味その分かんないあれどの刑務所でもそうなのかとかどの国でもそうなのかは知らないよ。うんうん、でも割とそのスタンプが入ってる で結構俺は見極めてんだけど、うん、しかもその場合によっては俺返信するんですよ、はいはい、実は、まあ、これ言ったらいっぱいメール送られてきても手紙送られても困るんだけど、うん、実はやっぱりその手紙書く人の熱意と労力ってやっぱすごいわけじゃないですか特に、うん、手書きの場合なんかだと。うん確かにねうんで それは、ね、ちょっっと答えててあげななきゃなっていうんで時間をできるだけ作って 100% じゃないんだけどできるだけ返信もしくは、まあ、場合によってはその、まあ、どうしてもサイン欲しいっていう人もやっぱ い, る、うんうん、いるのねそんなゲーム作ってる人のサインもらってどうするのかなって思うけど一方で俺も子どもの頃にあこの人のサイン欲しいなって小学校の時マジ思ったことあるわけだし、うんうん、でそれで送ってね 返事は来ないって当たり前じゃないですか、うんうん。普通はね。でもそれでも子供心傷つくわけでしょう、はいはい。ね。だからそういうのもあったから、その反省を生かしてじゃないけど、俺はできるだけこうそういう人には書いて、うん、ちょっとイラストつけて送って返復されてって や, やるんだけど。 あとなんか鉄拳のおかげで結婚、しましたみたいな人もいるんだよ。私たち結婚しましたですね。うん、結婚で、はいはい、鉄拳で知り合ってみたいな、まあそういう人にやっぱお祝いメッセージを送ったこともあるし、電報をね、うん。結婚式の日にわざわざ三島財閥から電報を、うん。ああ、いいですね。お霧の箱で送るい。い や, いや、いい、かっこいい。まあしかもそれでね、あの会社の経費使うと、かっこ悪いから。<笑>もちろん自腹です。そういうことをね、結構ちょいちょい、うんうん、実は。 もう本当裏話になっちゃうんでやるんですよ。うん、で、なんからその刑務所からの手紙はやっぱり独特で、検閲が入るっていうのもあるけど、要望がね、やっぱちょっと違うんですよ。はあ、普通ではない。はい、はい、どういう意味で違うかというと、ゲームをそもそも全くできない国と、うん、えー、ゲームをもできる刑務所があるんですよ。うん 日本からさ考えられないけど、うん、あと多くの国ではできないと思うんだけど、うん、一部の国これまあ P 入れた方がいいかもしれないけど、はいはい、とかでは割と刑務所でねえっと、ゲームできる環境にあるんですよ。あれなんかそ映画のシーンでもよくありますねああるかもしれなないあります、ね、なんかトランプやったりもそれことあるじゃないですか。うん あそうそうトランプとかはそういうのは許されてるかもしれないでも日本だと例えばビデオゲームって言われる あ, ああいうコンソールゲームとかはおそ、うんまあ、らく許されてるところってないと思うんだよねあ俺が知ってるから俺 は, 俺はその常識出るでしょうでもまあ俺はやっぱり昔から知ってるわけそうやってああ海外ではゲームできる刑務所もあるんだと。 極端刺繍神経とか、うんうんうんうん、そういう人もいるわけじゃないですかでそういう人でもゲームはできるんだけどいやそういう人からすると鉄拳遊びたいんだけど、うん、例えば「昔はよく遊んでました」とか「ファンです」っていう人はいるんだけど、うんうん、あのー、あのいわゆるレーティングってあるでしょ、うんうんうん、年齢によるレーティングって意味だけじゃなくて。 例えば鉄拳とかだとあの昔よく本当にこれは普通のレーティングで規制があったんだけど鉄拳はあの初期のことを知らない人は多いと思うんだけど今、ね、これアメリカで見てる人も多いと思うんだけど、うん、その例えばアメリカ版北米版とか出す時はデフォルトで の,、うん、そのヒットエフェクト緑にしてたの、はいはいはい。鉄拳3でちょっとオレンジとかにしてごまかしたんだけど、うんうん、で赤のエフェクトが出ちゃうと。うん 日本でほらみんな鉄拳やって人はね日本とかアジアの人は鉄拳ってバンってアジアもでも緑だったかなあのバンで当たると赤いヒットマークが出るってイメージがあるんでしょ、うんうん、あれは血だと思われちゃって血だとみなされちゃったので血ではないですってことを示すために緑とかにしてたわけわざわざ、まあはいはい、グリーンとレッドって選べるようにしててデフォルトがレッグリーンだったわけ海外、うんうん、で自分で赤にする分には OK とかね、うんうん、だからそういうなんかもうレーティングってさ、うん、別に法律じゃないので、うんうん まあそ う, いうグレーなラインをやってたわけグレーとうかうのギリギリのねどこがいいかっていうのを探り探りやってたわけです。でやっぱりその殴った時に赤いエフェクトが出るっていうのはちょっとその暴力的とか血を思わせるみたいなものでそういう表現を使うゲームはあんまりその刑務所とかで遊ぶにはそのふさわしくないって判断をする国とか刑務所があるわけだ。うんうんうん、そうすると その受刑者の方からするとそういうゲーム遊べないわけじゃないですかそうですねだか ら, だからそうそう彼のめその手紙には何んて書いてあるかというと、うん、遊びたいから、うん、その一切のそういうエフェクト、うんうん、赤いエフェクトとかを完全にカットしたバージョンを作ってほしいと思 う, んうんうんうん、そうしないとそのうちのそれが。 国なのか、州なのか、それとも、刑務所なのか、わからないけれども、そこでは、許可されないんだと。っていうことを切実に、こう、書いてくるとかね。そういうのがあるんですよ。それ、はるさん、何往復もしたりするんですか。あのね。経験上。うん、あの、そんなに往復できない。あの、ほとんどは。来て返すで、レスポンスが。 あまああるケースもあるけど、うん、そなんていうのかな多分、まあ、検出とか厳しいと難しいんだろうね外の情報をすごくうんうん、うん、ちゃんと帰ったりするか ら,、うんうん、そら本人に届いてないケースもあるんじゃないかな、うん、とは、ね、確かにそうですねまあチェック機能働きますもんね、うん、それこそねもうずっと入ってる方とか、まあ、消費者というかその消費者でもある意味そのないわけでしょ お金払って買えるわけでででないね、うんうん、まあももそれでも、ね、そうさっき言ったようにそ の, その普通の方でもやっぱり手紙を送ってきてくれる方とか Twitter とかもできるだけねちょっと全部は無理だけど、うんうん、まあ返信したり話したりするじゃないですかまあ手紙書いてくれ、ね、わざわざ手書きで書いてくれた人とかにはちょっと返事しようと思ってできるだけやってるけどそ分け隔てなんで。 ある意味たくさんの娯楽がない中で、ねうんうんね、手紙がね返ってきちゃうっていうのは多分本人からしたら多分すごい嬉しいことンだろうな、うんうん、と思ってやるけどもああ、まあ、なかなか時間もねかかるしそうですねしかもそういう返信でやっぱり会社の経費使うわけいかない、うんうん、いかないわけじゃないんだろうけどね、うんうん、もうそういうのも全部自分のねあれでやってるけど俺今まで25年かずっと27年か。 そうしてきただから、ね、はあのか郵便局行ってあの一回紙引くんですね何番っていう紙引いてそうそうそう<笑>ちょっとってて国郵便 そ, う そ, う そ, う そ, そあこちゃんと逆に言うとあんまり国あんまりそのワールドワイドにいや結構来るんだよ、うんうんうん、でファンレターに返事したんで経費生産しますなんて<笑>うん、うん、それはそうですねまあこれわかんないアメリカとかだったら通用するのかもしれないけど日本ではあんまりそういう予算がないので。<笑> なんか言われます、ね、それを返信しなきゃいいだけになっちゃうからああああ、うん、自腹でやるしかないわけでしょう、うんうんうんうん、結構その人によってはねすごい絵とかスクリプトこの分厚いのものすごいお金かけてね小包みに送ってくるわけでしょそれに対してはやっぱ答えなきゃと思うとそれなりの返事たくさん書いてあるからさ、うんうん、まあそれを定期的にやってるとね まあだからこの話はあんまり俺は表立ってしないのは、うんうん、これでたくさん手紙けなても俺も実は割と自分のキャパシティ超えちゃう時間的なね、はい、お金はいいんだけど全然で割 と, 割と俺もそこ真剣に返しちゃうからいやいやだか原さんほんと一人一人のファンに対してねいやね全員ではううわけはいかないけどああああいやで実はねだからさっき言った細かいことは俺2つトラウマがあるのよ。ああ はいはい、だからさっき言ったその小学校の時に自分の好きなね作家、うん、の人に「バカだからさ小学校3年生ぐらいって、うん、いやバカって言わないよその3、うんうん、小学校3年生とか2 年, 2年か三年かなまあだから言うたら8歳とかさ9歳とかレベルじゃんまあ、そのぐらいの頃ってあんまり知も聞かないから、うんうん、その往復はがきとかにさこうサインくださいみたいな感じで、まあ、できるだけ自分なりに丁寧に書いて、まあ、もちろんそんな返信来ないからさ。 ね、でも子供の頃には、うん、あれどうなったんだろうって期待してずーっと毎日ポストをね、うん、覗くわけですからねあれ。でそれがちょっとショックだった。うん、でもう一個のトラウマが今度逆の立場であのー、ロシアって、あのー、今でこそいうあのー、イグロミールって言われる、うん、ゲームショーとか、うんうん、あのー、メジャーなゲームショー実はあるんですよモ、ね、スクワでゆる ソ連が崩壊してロシアンとしてゲームの勝があのうれるまだ今みたいな規模じゃなく、うんうん、行われ始めた一番最初の頃に俺サウジアラビアもそうだったんだけど、うんうん、そのその初期の頃にちょっと呼ばれて実は言ってるんですよ、うんうんまあ、そういうね俺はあの割と他の人とは見解くな あの国の初期のゲームショーの初期もしくは第1回とかのゲストだったりするわけ意外だと思うけどまあそれだけその「鉄拳」ってゲームがねそういうところでも割と普及してるって意味なんだけど、うんうん、で<音楽>そのモスクワでイグロミールってショーになる前にまだねあの学校 ほうほう学校を使って、はい、ゲームシやってた時期あるんですよ。ほうほうあのサウジアラビアもそうだったあの最初ああいうエンターテインメントな場所じゃなくてほうほうあの国際会議場みたいなありとあらゆる国の旗が書いてあるあはい、はい、国際会議場とかで行ったんだけど、うんうん、でそのロシアに行った時にロシアに渡った日本のクリエイターがほぼいない頃ですよま だ,、うん、でまだそのオープンになってからだから。あの そこに出張行ってゲームショー一応ゲームショーなわけで学校なわけ、うん、でいくつかのブースがね学校の1階とか2階とかにあってでそこに唯一来てた日本のクリエーターとして行ったんだけどそしたらさあのー、すごいやっぱ現地の人は喜んでくれて、うん、まあ歩いてても行く先々でもブースでちょっと覗いててもさそのメディアの人も来てくれるし。 あのあなんかメディアに囲まれてる人だからあれひょっとしてゲストで呼ばれてるあの鉄拳のミスター原田じゃないって言ってワあって来てくれるから記念撮影したり、うんうん、サインとかしてたわけ。でやっぱサインみんな求めてくるんだけどあのそういうサインくれっていう経験をしたこと小学生とかって特にあんまないわけじゃん、うん、そのゲーム業界の人とかにさ。 たましてその海外から来た人とかっ珍しいわけでしょ。で小学生がね、四人ぐらいバーってきた の, も、うんの4。あの四人があのたまたまサインセてって言ってきたものがティッシュだったわけよ。うん、本当にティッシュかもしくはそのこういうナプキン か, のかなんか。要はあの普通の紙じゃなくて絶対手を拭くか口を拭くかうん、うん、みたいなたまたまですよ。多分なかったなと思うその手元に、うんうんうん。だって急にいたから。 うん、用意してるわけないじゃんそんなので子供だしそんなメモ帳も特に持ってるわけないから慌ててポケットが出したやつサインしてくれって言われたからこれはしてあげなきゃと思ったわけ、うんうんうん、全力でしようと思ったんだけど、うん、すげえ慎重に書かないとダメな、うん、破れるものだから時間かかると思って、うん「ちょっとここで待って」と「サインするか待って」うんうんうん「ちょっと待ってね」って4人に言ったんだけどもちろんあのロシア語俺喋れないし。うんうん でこっちには別の行列ができてるわけ で, ああああああでそしてちょっと実はその「ちょっと待って」って言った時に本人たち断られたと思ったみたいで「あ, あダメかやっぱり」みたいな感じですごいしょぼんとしてさ帰って行っちゃったのを、うん、階段を降りてるとこまで俺は追っかけたんだけど、うんうんうん、ちょっとスタッフに、まあ、スタッフっていうかその現地のねロシアのメディアさんを止められて「うんうん、と, と, と, とこっちちょっと戻ってもらわないと」みたいな。 サインしながらインタビュータイムとかしてたから戻っちゃったんだけど、うん、あの時もっと追っかけても行けばよかったと思って あ, あ, あの時に、ね、その子たちにサインしなかったのっていうのがすっげえトラウマでああなんか絶対傷ついてるなと思ってああ確かにねだって誤解 し, してるわけじゃないですか誤解してるとね断られたと思ってああああ俺はもうそれがすっごいトラウマでああだからできるだけ断らないんですようん、うんうんうんまあ すげえショックだったのはいはい、パッケージとかポスターにサイクルって言われて、うん、書いて送り返したらそこ、ま、イ、あ、eBay に出てたってこと<笑>やりやがったなって<笑>おいってしかも割といい価格で175ドルとかで出てて誰が買うんじゃないと思ったらあんはんはんあの入札が3つも入ってて。えー 最終的に200ドルを超えて、うんうん、ポスターだよ、ゲームじゃないんだよ。うんうん、買うなよ。本当ですね。売るなよ、買うなよ。<笑>ね、本当本当。2なんポスターだよ、ゲームパッケージだったらまだ、ね。ゲームだったらゲーム入ってるからわかるけど、そのまあポスターもかなり大きいポスターだったから珍しいってのもあったかもしれないけど。 そ う, いう人は俺に言ってきたっていうそ の, そ, のそんな大金払うぐらいだったらさものによってはさだから珍しいものとかもスティックとかのファイティングスティックとかだと、うんうん、マジでありえない格好で言ってるファイティングスティックって噂だ高いじゃん音、うん、は、はい、そういうのでな ん, かなんか他の国限定のオークションとかもあるからそういうのもると割と高く売られてたじか な, なんか7万5000とか万とさそれぐらいの値段に 俺とかおのさんのサイが入ってるからって偉らい値段になってるやつとあるわけ、うん、で段 か, か入札のさなんか20も3十も入ったりするわけじゃん、うん、いやもうちょっとさそれ 俺, 俺らに言ってきなっつって確かヘ、ね、ボぼに来いよ、うん、そのそのそんなそれにね 10万近くも払うんだったらそ う, そ う, そうにき来ればサインしあるしは、うん、何だったら郵送してこいと、うんうんうん、ちょっとちょってスティック輸送されてきたら困るけどパネルとかさ<笑>パネルとかその絵の。<笑>